よ、いど、どうでしたか皆さん楽しみ見ましたか一周出ました。あ、あ、じゃあ、一周出した人、プロリクエスト出した人、あ、はい、途中まで行った人、<笑>はい。途中、途中まで、あ、はい。なんか、あとはいけそうな感じしますか一人で。まだ、いけそう、はいはい。 いけそう、いけそうですよね、多分。いけそう、あといけそうな感じしますか一人でも。いけそうですね。なので、えっ、ー、と、まあ、体験まではできないかったけども、いけそうな感じは得られたってなれば、まあ、大体ありなので、よかったです。はい。じゃあ、まとめをします。えっ、ー、と、今日は OSS の開発に参加したことない人が参加したことがある人になるっていう、そういうのを目的にしてました。 で、なんでこれを目的にしてたかっていうと、あ、書いてないや。えっ、ー、と、その、やったことない人ってやったことないから不安っていうのが多いので、一回やったことある、あれば二本目三本目行きやすくなるので、今日体験してみようっていうのを目指してやってました。で、実際にやったことは、普通にユーザーとしてもかこいいつもやっていることですよね。で、その中で見つけた、こう、普段は、こう、スルーしちゃいそうな、詰まったところを、 こういうのはフィードバックしてもいいんだっていうのに気づいて実際やってみるってところをやってました。で、今日のポイントはずっとメモ書いていくことだったんですよ。で、メモ書くことによってここで詰まったなみたいなとこも残りますし、その、わし、今回こう、ぐるぐる回ってどうやってたか教えてくださいみたいなことを何人かの話だと思うんですけれども、その時もこう、メモ見ながら、こうやってこうやってこうやったんですよみたいな説明してもらいましたけど、 その時もあると説明しやすいじゃないですか。で、ここで詰まったんですよ、みたいなのを書いてるので、あ、じゃあこここうなったらいいんじゃないですか、みたいなことも言いやすいわけですね。なので、メモ書いておくと、その自分で、もしかしたら自分で見るだけで気づくかもしれないし、他の人が見て教えてもらえることもあるかもしれないので、今までスルーしちゃってたのを見つけるっていうのは、これ結構有効なんですね。で、詰まった時にどうするかっていうと、今まではこう、 スルースルだったりなんか文句言うだったりみたいなことしたかもしれないですけれども、直すっていう選択肢を今日は皆さんに持ってもらったつもりです。で、直すと、えー、っていうのは OSS の会社に参加するチャンスなわけですね。で、今まで参加したことない人って、その機会がない、そもそもないから参加する機会がないからでやってないんですよ、みたいなそういう側面もあったと思うんですけども、あるんですね。あることに気づいた世界に皆さんは来てしまったわけですよ。<笑> で、これからはそういうことをやっていけるチャンスもあるし、やり方も知ったし、できるわけですね。っていうのをやっていっていただきたい。で、直すと、まあ、自分がこう、頑張ったな、みたいな気持ちになるってのもあるかもしれないですけども、次にインストールしようとした人とかが楽になるんですね。でえなんか、コマンドをやってたら今日だと、 なんだっけ、クローンしてないのがあったみたいなとかでハマったみたいな人が何人かいましたけども、次の人はそういうことなくなるわけですよ。上からやっていけばこう、クローンする手順が増えてたりすると、そういうの、あの、つまらないので大丈夫みたいな。なので、そういうふうにするとこう、次の人が楽になる、次の人が楽になるっていうのが繋がっていって、さらに良くなるみたいな世界になるので、ぜひ、自分もやってて楽しかったですよね、多分。で、楽しいし、他の人も良くなるので、ぜひやっていっていただきたいと思います。 で、フィードバックのコツも振り返っておきます。で、えっ、ー、と、コツは省略しないことですね。その自分が書いてるときは自分は分かってるからこれで通じるだろうってなると思うんですけれども、大体通じないので、あの、ちゃんと、ちゃんとっていうか、省略してる、してないかなみたいなのを意識してやるとだいぶ違うはずなので、そこら辺は気をつけてやってください。で、えっ、ー、と、開発するっていうふうに聞くと、 なんかガリガリコード書いて、なんかすごい何かをしてみたいなことをイメージすると思うんですけれども、それだけじゃないってことに気づいてもらいたかったわけですね、今日は。で、あの、そのすごいことをやってる人たちももちろんいるんですけれども、初めての人だからできることもあって、で、例えば今日、リードミとか、デベロップメントガイドとか見てやってたと思うんですけれども、あの、ああいうドキュメントっていうのは、 知らない人向けに書いてるわけですよ。初めて見た人ができるようにするために書いてるわけですね。で、それを分かる人が書いてるんですよ。なので、分かる、分からない頃の気持ちを忘れた人が書いてるので、その、この情報必要かな必要じゃないかなみたいなのも、あの、たまにずれることがあるわけですよ。で、その時に、僕は初めて見た時にこれうまくいかなかったんですっていうのは、その、ドキュメントの趣旨としては初めてやった人が う, うまくできるようにするためなので、そういう情報は、 必要な、欲しいわけですよ。その、もう、できるようになった、ドキュ書いてる人からすると、どういう情報がまとまってるとつまらないかな、みたいな。なので、皆さん、初めて今日触ったからできるみたいなこともあるので、そういうのも、あの、なんかこれだと、こう、レベル低いから、あれかな、みたいなことを気にせずに、やっていって大丈夫なんです。っていうのは、今日の皆さんの気づきなはずです。で、あとは、あの、やったので、次からいけるなっていう感覚は、 その、持ったのはいいことだと思うので、そういうのは今日気づいたもう一個のすごく良 い, いことです。で、明日からですけれども、今日、まあ、マストドンっていうテーマでやりましたけれども、他にもいろいろ皆さん OSS 使ってるはずなので、そういうので使ってる時で詰まったみたいな時にも、あ、これ、なんか自分スルーしなくて、フィードバックしていいんだっていうのも知ったはずなので、ぜひやっていってください。で、やり方は、あの、慣れてきた自分の理由のやり方、 でやってっていいんですけど、慣れるまでは今日みたいに、まず自分どう思うかな、みたいなのをまとめて、で、それから他の人分かるようにまとめて投げるみたいので、いいです。で、それで慣れてきたら、なんか自分のやり方でやってください。で、あの、一人やるときに、これで本当にいいのかな、みたいな心配になることもあると思うんですけども、えっとですね、実は失敗してもいいんですよ。ただ、なんかこう、毎回同じ失敗するとさすがに、この<笑>、<笑> 通じてないのかなみたいな気持ちになるんですけども、あの、普通にやって、あ、こうる、次こうしてくれればいいよって言われて、あ、そうなんだね。じゃあ次そうしましょうってやれば、あの、別に根に持たれたりとかはしないので、あの、失敗しても大丈夫です。次があるので、なんか一回でアウトみたいな感じじゃないので大丈夫なので、やっていってください。なので、今日やったやつとか、どんどんやっていくといいと思います。なので楽しんで、これからやっていってください。